皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第7回、文字列第1部、文字列操作。では、まあ、今日はさっき言ったとおりに、まあ、あの、文字列について話します。文字列の課題は、まあ、あの、競技プログラミングにもちろん、研究でもいくつかが出てきますね。主に、えっと、バイオインフォマティクスの遺伝子データが、 まあ文字列ですよね。GACT。まあみんな覚えてるから。で、その GACT の、まあ、検索とか、えっ、ー、と、まあ編集とかマッチングとか、それを全部文字列のアオグリズムが関わります。あと、もちろん、あのプログラミングの中でも、えっ、ー、と、データの前処理。 ですよね。例えば、人工知能で、まあ、たくさんインターネットからデータを集まって処理することなんですけど、その処理については、データの片付けとか、それは文字列のアルゴリスムがよく入っています。まあ、あとは、ウェブプログラミングでも、JSON とかの処理が文字列も関係があります。あとは、自然言語あのボ、チャットボットとか、 のチャットボットのコマンドの認識とか、えっと、まあ、言葉の作りも、もうそれも文字列のオーグリスムが理解する必要があります。で、あの、文字列のオーグリスムと文字列の競技プログラミングの問題を見ると、まあ、あの、入力のパーシング、入力の理解が主な重要なところですね。 あとは、あと動的プログラミングで、その文字列の中のパターンを探して、そのパターンは何か対応するとか評価することがあります。ですね。あとは、なんかその、なんか、あと文字列のプレフィックスとスフィックスつまり文字列の前にいる部分と後にいる部分の処理のために、まあ、特別なデータ構造、機構造があります。それを全て今回はそれを勉強しています。 では、今回の集が4つのビデオに分けてます。一番最初は、えっと、文字列の基本操作を復習します。C++ と Java でどういうふうになんか文字列を操作します。次は、マッチング。マッチングが、まあ、探索ということですね。文字列の中に、まあ、それ、えっと、サブ文字列をなんか探索することですね。 あとは、えっと、動的プログラミングを用いる、えっと、文字列のアオゴリスム。主に、なんか、エディットディスタンス、エディット距離と、サブストリングと、えっと、パリンドロムと、えっと、さらします。で、えっと、最後に、サフィックスツリーとサフィックスアレイの、あの、文字列に関するの特別な文字列、特別なデータ構造を見てみます。では、まず、えっと、その基本操作に行きましょう。 まあ、ば、ま、っ、あ、と行くと、文字列でど の, どのデータ構造が、C と C++ があと、キャラクターのあとアレイ、まあ、キャラクターのアレイと、そのストリングというオブジェクトが使えます。一方、Java の場合だと myString、まあのオブジェクトです。Java を使っている方を気をつけないといけないのは、Java のストリングオブジェクトが imutable。imutable と い, いう意味は、一つの文字を変更したい場合だと、それはその同じオブジェクトは で, できない。 何かすると、なんか、オブジェクトを、新しいオブジェクトを作らないといけないんですね。だから、あの、Java の、えっと、文字列を操作するプログラムを書くときに、気をつけないといけないと、あの、メモリを無駄使いことがあります。で、データ入力ですね。まあ、これはみんな知ってると思うんですね。なんか、一つの言葉を読み込むと、なんか、s c a u n t f s とか、sinstring とか、 これは、あの、スペースに、えっ、ー、と、くっきりを決まっている、あとも、言葉を、えっ、ー、と、呼びます。ですね。これはン、s t r i n g String を呼ぶときにン、singString を繰り返すと、mySpace、まあ、を無視するということがあります。あと、一行を読みたいときですね。一つの言葉じゃなくて、スペースを無視して、一行、一、なんか、一 つ, つの行を読むときには、g e t とか f g e t とか。 fgets がなんか最大のサイズを入るときに入れますので、あの、まあ、安全っていうことになりますですね。あと、getLine もあります。Java の場合だと、まあ、スキャナー、なんか、あの、stdin と stdout もあるけど、stdin と stdout は非常に遅いなので、stdin, stdout じゃなくて、スキャナーを使うことはおすすめです。ですね。で、スキャナーは、あと、next にすると、なんか、 単語1個ずつで読みます。で、行1つを読みたい場合だと、なんかスキャナの nextline を使います。じゃあ、えっと、2つの string が同じであるかどうか。c++ の場合だと string-comp ですね。java の場合だと string-equals ということになります。2つの string を、えっとまあ、くっつくということですか。あと string-copy で、まあ、まずストリングは Hello に入れて、次はえっとカットストリングカットがなんかそのストリングの後ろにアペンドするということですね。あとはストリングアペンドもありますですね。C++ の場合だと。Java の場合だとこのプラスイクワルがあります。このプラスイクワルのがあと最後にアペンドするなんですけど、これは新しいオブジェクトを作ります。つまり s t r i n g str の変数が まあ、もう少しスペースを開けて、後ろに、えっと、文字列入れ、入 れ, 入れじゃなくて、新しい、なんか、オブジェクトを作って、で、Hello to World をそのオブジェクトに出します。これはね、For l o o でこうすると、なんか、結構、あと、時間がかかりますので、例えば、えっと、100の String をフォ、あと、くっつけたいときだと、このプラス s e q u a ではなく、あの、s t r i n g b u f f っていうクラスを使うのがおすすめです。ここですね。string buffer です。あと、string buffer でも、あのーあ、まあ、あと一つのキャラクターの場合だけだと、あと、c は、string がキャラクターの文字列になりますので、こういうふうな string i の変更をすることはできます。あとはトッケナイズ、tokenize 特訓化ですね。 特ン化ということが、一つのストリングを特ンに分けることです。よくは、あの、スペースで分けて特訓する、特訓化するんですけど、あと、スペースじゃなくて、カマとかで分けるとか、えっと、スラッシュで分けるとか、ボーインで分けるとか、いろいろなります。ですね。で、えっ、ー、と、C と C++ の場合だと、あの、strTOC。これは特、特ンの特ですね。で、strTOC すると、あと、これはなんかその、 なんていうあのポインターを作りますので、<咳>なんかこういうふうなあとループができます。ですね。あとは、えっ、ー、と、まああと StringStream でもできます。あと Java だと StringTokenizer っていうオブジェクトがあって、その StringTokenizer で何でと分けるのか。 ちなみにこれは一つのスペースなんですけど、これはパターンも入ることができます。これであとトーカナイザーのループをすることができます。あと、サブストリング、つまりストリングの中でボブーストリングを探したいとき。C++ ですと strstr -STR と strfind を使うことができます。 Java の場合だと index of ですね。ちなみに str str があのストリングのポインターを返すことになりますので、ポインターじゃなくてインデックスを欲しいなら、その少しポインターの足し算とか引き算とかをしないといけないですね。あとはストリングのソート、ストリングの文 字, 文字列のあと文字をソートする場合だと、あの、まあ、あの、 C++ の場合だと、String は Array の文字列なので、Array ソフトであとソフトができます。Java の場合だと、これはまあできなくて、String がチューチャーレイにして、それはチャ r の文字列になって、でそのチャー r レイで Collections でソフトすることになります。まあ、これは多分みんな、マニュアル、言語のマニュアルを読めば、えっと、分かることなんだ と思うんですけど、C++ とか Java じゃなくて他の言語を Python とかやっているときだと、まあこれを探すんですね。キャラクターのソートとかイン、サブストリングインデックスとか、トーキナイザーとか、あのカッコンカテネイトと か, とかですね。そういうふうな操作を調べて勉強してください。では、あのこの基本操作がもういろいろな面白いか問題を えっと、解決できますので、今週の課題のいくつかのその基本操作を使うあと問題を説明します。この問題がなんか解くときに難しいと思えば、まず前端策でやってですね、全端策で解答えを確認してください。で、これを提出して、まあ、タイムリミティドになれば、じゃあ前端策をなんかうまく枝切りしてみましょう。 まずは、この Immediate Decodability ですね。これはまあ今週の宿題の問題の一つです。Immediate Decodability は、えっと、2から8の単語が入力できます。で、その単語が、えっと、バイナリーですね。例えば、こんな感じですね。001とか1101とか。で、えっと、これは、このセット、この2から8の単語のセットが Decodable か、Decodable ではないかをチェックすることです。 で、decodable ーーという意味が、あの、一つの単語が他の単語のプレフィックスであるかどうか。例えば、この入力位置は decodable ーー。なんで decodable ーーかというと、なんか、この5つ の, この単語がお互いにプレフィックスになってないんですよね。100とか011とかロ0 0 1とか110とか。逆に、えっと、入力には not decodable ーー。なんで not decodable ーーかというと、 単語1は001。で、単語3が00101。つまり単語1が単語3のあとプレフィックスとなっています。ですね。じゃあ、これはどうやって解くんですかね。じゃあ、答えを見てみましょう。アイディアとしては、あの前段作でいけます。 ですね。あの、単語のセットの中で S1 と S2、すべてのペアを組んで、で、そのペアが1あが2のプレフィックスであるか、2が1のプレフィックスであるかをチェックすることです。なんか、この入力がと、単語の数が8までなので、意外とち小さいなので、すべてのあと単語をお互いにと比較することはま あ, あり得ると思います。 でも、それでももう少し早くしたいなら、いろいろな枝切り方法があります。例えばあの、何かうまく言葉、単語の順番を変えればなんか枝切りできるのか、そしてなんかその前端サークルをちょっと減らすことができるのか、そういうふうな考え方を考えてみてください。じゃあ、もう一つの宿題を紹介します。 これがシーザーサイファーっていうあとな問題です。シーザーサイファーがロテーショナルサイファー、暗号化についての話ですね。ロテーショナルサイファーは、まあ、結構古い暗号化の方法なんですけどね。ロテーショナルサイファーという意味が、まず k っていう値を決めて、その値で、えー、と変更する。例えば i プラス3。アルファベットで考えると i、j、 k, l ですね。だから i プラス3が l ですので i が l になります。で、スペースが0と考えて、スペース a, b, c, c になります。ですね。で、l が、えっと、l, m, n, o プラス3が o だから l, か i スペース l が l, c, o となります。まあ、これか、ロテーショナルサイファーです。で、この宿題の目的はあの、まあ、 暗号化されたテキストを入力にして、で、えっ、ー、と、出力が、その、なんか、えっ、ー、と、なんかその暗号化を、あと、解除したテキストを出力しないといけない。そのために、いろいろな緯を試しな、試さないといけない。ですね。じゃあ、どの緯が正しいか。ですね。なんか、まあ、あの、言葉を理解することではなくて、なんかその、暗号化のテキストの前に、この辞書が来ます。 で、えっと、出力が実証の言葉、実証の言葉を表れる数が多ければ、それは与えて、当たってます。ですね。これはどうやって解くんですかね。まあ、目的が、えっと、K、なんかその実証の言葉をマッチングする方が多いの K を見つかることですね。これは全探索で考えると、すべての K を試してみて、 で、それぞれの形に対して、えっ、ー、と、言葉のカウントをすることかとか。これはね、結構遅いなので、まあ、あの、もちろん、この前端作で新しい答えが出てきますが、もっと早い方法がないかを考えてみてください。なんか、いろいろな、この前端作でいろいろな、あと、なんていう、枝切りの方法があります。はい。えっ、ー、と、じゃあ、これは第一のビデオが終わります。 次のビデオで文字列のマッチングについてを説明します。では。